d、はいえー、ダイソーさんのです、ねえー、USB カップウォーマーなんと、えー、税込み550円、えー、デスクワークだけに使うのはもったいないのでちょっとアウトドアでも使えるように、えー、ご説明したいと思います説明の紙が一応書いてますね えー、注意書きによると、えー、ここですね、真ん中の部分が厚くなるので注意してください。まあ、マークもあるんで分かると思います。えー、単純にもう USB ケーブルをですねお手持ち の, あのモバイルバッテリーに、えー、挿していただきます。はい、でマグカップを置くと、まあ、こんな感じでですね点滅が。 えー、つきますんでそこ置いたときに付かなかったらですね、ここね、押してあげるといいです。そしたら、青くつきます。えー、こちらのですね、USB カップウォーマーなんですけど、えー、裏面にですね、こうスイッチがついておりまして、これがですね、量が少なくなると、手に消えてしまいます。これが不便なので、なんとあのセロハンテープで止めました。意外と地味に便利です。 ちなみにあのセロハンテープカスタマーはですね。あの自己責任でお願いします。はい。えー、っと重さ下がってます。うん、わずか百二十三グラムなんで、割と登山でもね持ち運べるかもしれないですね。はい。えー、USB カップウォーマーにですね、あの載せる素材についてです。 えー、一応熱伝導率というのがありまして、まあえー、と熱を伝えやすい能力ですね。えー、それは素材によって、一応アルミです、ね、と、えー、ステンレス、えー、とチタンで、冬季時期の、えー、あたりの順番でですね熱が伝わりやすく、えー、なっております。えー、ちょっと素材を、えー、紹介します。こちらダイソーさんのメスティン、一番小さいサイズのメスティンですね。 でこちらは相当のサーモスタックっていうのに入ってる、えー、マグ350です。で、えー、こちらスノーピークの、えー、チタンシングルマグ、えー、450ですね。今回はちょっとマグっていうのに着目して、この素材の違いでの温度変化も見ていきたいと思います。はい、えっ、ー、と、キャンプやアウトドアでもですね、 あの使用シーン考えるとやっぱりモバイルバッテリーと組み合わせると、まあ、非常に相性がいいですね、えー、ポータブル電源なんかを持ち込まれる方もいると思いますそういう方はこちらも同じくダイソーさんで売ってるこの USB の延長ケーブルですね、えー、こちらとつながれるとかなり快適になります はいえー、USB カップウォーマーですね、えー、と実際どこまで暖かさを維持できるのか、えー、素材によってどれだけちょっと違いが出るのか、実際ちょっと数値を測ってですね、えー、検証してみることにしました。USB のモバイルバッテリーですね、調査して、でまあ、勝手に少なくなってもこう切れないようにですね、まあ、セロハンテープで加工しております。で、マグを乗っけて、えー、時間はですね、 えー、0分、10分、えー、30分、60分、時間経過ごとの、えー、温度変化を測ってみました。今回使ったのは、このダイソーさんの料理用温度計です。はいえー、とこんな感じ で, です、ねえー、とお湯を使って今回ちょっと検証してみました。 えー、実際、沸騰したてだとね温度ちょっとまちまちだったりするんでそれぞれのときにあの85度までですね温度が下がったあ、えっと計測開始という形で同じ条件でやってみましたはい、えー、では、ですねちょっと温度変化の部分の前に、えー、と一応、こういう保温の分はですねあの基本的にあのダブルマグとか。 えー、とシングルマグとかあるんですけども、えー、シングルの一層構造のものでないと結構暴発とかですね危険の恐それがあるのでシングルマグでこういうのをやってくださいじゃあ、えー、実際の温度変化です、えー、とこのウォーマー USB カップウォーマーがない場合ですね一応、えー、表側ちょっと出てるんですけど、まあ、0分の時は全てまあ85度スタートですね、えー、ウォーマーなしの場合10分経過すると61度でした で、えー、30分経過すると、えー、45度でした。で、60分経過すると、えー、34度。まあ、ぬるいですね。で、これ USB ウォーマーがある場合だと、えー、スノーピークのシングルチタンマークですね。えー、85度でした、えー。最初スタートですね。で、10分後、64度です。えー、30分後、えー、50度でした。で 60分後、42度になりました。まあ、約10分、10度近くぐらい差が出ますね、はいえー。それでは、この下のですね、えー、スノーピークの、えー、マグと、まあ、相当さんの、えー、こちらのステンレスのマグとの、えー、ちょっと温度の違いを見ていってみましょう、えー。0分の時は、相当さんでもやっぱり85度です。えー、10分経過、すると65度。 僅差ですけどね、えー、一度ぐらい下がりてきましたね、えー。30分後、51度。えー、60分後、43度。わずかながらですね、僅差ですけど、相当さんの方が少し暖かかったですね。ただ、チタンでもスノーピークさん、すごくね、頑張っていると思います。それは、スノーピークのシングルチタンマークのですね、底の構造がちょっと影響しておりますので、えー、少しこの話をさせていただきます。はい えー、そこの形状がですね、ちょっと影響している点なんですけども、まず、総統さんのステンレスマグの場合は、真ん中がですね、ちょっとややくぼんでるんですね。えーちょ、ちょ、熱の伝導性考えると、やっぱり真ん中、フラットの方が熱が伝わりやすいです。対して、このスノーピークさん、本来だったら、チタンなんでね、熱伝導率が、 ステンレスにちょっと劣るはずなんですけども、そこがフラットなので、非常に熱が伝わりやすくて、検討していると思います。はいえー、では、ちょっと総当さんのですね、えー、マグ、一番ちょっと結果が良かったんですけども、これに蓋をつけた時の温度変化というのをちょっと見ていきたいと思います。えー、まず0分、まあ、もちろん85度スタート えー、10分、なんと73度です。で、30分後、63度、もうここでまたさらに10度近くね、差が開いております。えー、60分後、54度、えー、蓋があるだけでですね、10度差が開きます。なので、蓋もぜひね、えー、ゲットしたいところですね。ふ、は、た、いえー、はですね、実はあのスノーピックさんあの、金属製の蓋ありません。 で対して、この相当さんも金属製の蓋がございません。というわけで、EPI 合算のですね、あのチタンの、えー、とこのマグの蓋、T8113 という型番のものであれば、スノーピークのこの450のシングルマグにもシンデレラフィットですね。で、相当さんのマグ350にもシンデレラフィットします。 やっぱ金属製のですね蓋の方がやっぱり熱にもね強いですしこういう時にやっぱりね温度をキープしてくれるのでこの蓋意外と重要です、はいえー、実際、ですねやっぱり蓋があると10度近く違うのでやっぱりあったかいんですねあの実際、ちょっと飲んでみたんですけどもやっぱり1時間後もですねこの 相当さんのマグ三百五十プラス二人ならやっぱり暖かく飲めました。ちなみにステンレス製のマグですね。やっぱり百均さんからも出てるんですけども、やっぱあの材質が違うのかやっぱりこちらの方が温度キープできます。相当さんの勝ち。はいえー、わずか百二十三グラムと軽量でですね、五百五十円という低価格を実現しております。 えー、今まで2000円だったものがです、ねえー、そんなに安くなったので、まあ、1回ね1人1台あってもいいかなと思います、まあ、冬キャンプのです、ねえー、温かい飲み物のお供に、えー、私はちょっとソロ登山でも、ね、ちょっと山頂でゆっくりコーヒー飲み物に使ってみたいと思いますダイソーさんのです、ねえー、USB カップウォーマーこちらの紹介記事参考になりましたらチャンネル登録お願いします